皆さん、こんにちは。星もい写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日の動画はですね、えー、私が、まあ、8月の中でですね、まあ、こういったイベントに参加しますよ、ぜひ来てくださいねっていう、まあ、う口の動画をですね、撮らせていただきたいなと思って、今喋ってます、えー。まだまだコロナで落ち着かない状況は続いておりますけども、えー、とこんな状況でもですね、えーまあ、以前と同じような 生活イベントを、まあ、やっていきましょうっていうですねところが、まあ、いくつかありましてで政府がねこうのを出しててくれてるんですよ、まあ、こうこういう制約がありますけどその範囲だったら、えー、やってくださいねみたいなのがあるんですけど、まあ、そういった逆行の中でもですね、まあ、イベントをやって、えー、盛り上げていきましょうっていうような試みをされているところがいくつかあるので、まあ、そういったところをですね応援してほしいなという思いも込めて えー、今日の動画撮影させてていいただいてますやっぱ星空撮影なんてねこうカメラ屋さんに行って質問してもわなんか分からないで終わったりとかあの納得のいく返答が返ってこなかったりするじゃないですかでもネットで調べると情報いっぱい出てきて自分の中でこう整合性が取れない悩みがあったりとかっていうのは結構あると思うんですよ、まあ、そういうのを解決するきっかけになればと思いますんで是非、えー、ですねイベントに参加していただきたいなと 思いますそれではまず1つ目いきましょうか1つ目はですね、まあ、こっちに出しますね、えー、1つ目は、えー、8月1日日曜日、えー、カメラの北村、えー、山形真見ヶ崎店ですね、えー、山形に参ります、えー、こちらで、えー、星空撮影講座を開催させていただきます、まあ、コロナ対策があるんで、えー、各3回ですねその4名定員のセミナーをこう時間を分けて 3 3500回やるというようよなななな講講座座にににっっててままますすす参加費用はは円になってますね、まあ、これは講座のみになります各4名っていうのがね私はすごく魅力でこれぜひ活用してほしいなと思うんですけどいろんなところでセミナーやりましたけど大その大きい何十人も集めてやるセミナーよりはこういう少人数のセミナーの方が質問しやすいしお客様との距離も近くなるので。 あそういえばこんなことも聞きたかったみたいなあこういうことも分かんなかったっていうようなのが発見しやすいのが少人数制なんですよね一応そのセミナーのタイトルは初心者向けっていうような感じになってますけども まあ、実際ね、そのお客様に合わせて私、しゃべるような感じになりますんで、まあ、日頃からですねこう疑問がなかなか解決できないとか、えー、もう一歩上に行きたいなとか、あとは新しい情報を収集したいなっていう、ちょっとですね中級者、上級者の方も参加いただけるとすごく嬉しいなと思ってます。まあ、定員が4名のかける3なのですごく狭きもんですから、えー、とこれお早めに申し込んでください。えー、お申し込みはカメラの北村山形真見ヶ崎店に。 お電話してみてください。山形でお待ちしております。8月8日日曜日ですね。青森県十和田に行きます。十和田にですね、写真の奥山というお店がありまして、まあ、ここの店主の奥山さんが本当に写真上手な方で私尊敬してるんですけど、これ定員10名のセミナーになります。で、富士フィルムさんとのコラボのセミナーになりますので、この奥山さんのセミナーでは、え富士フィルムの GFX とか、 えー、X シリーズを使った、えー、星空撮影にについての講座になりますでこの日の講座は昼間のうちにみっちりまあ撮影座学をやってで夜晴れたら夜晴れたらですね、えー、トワドはもう30分ぐらいで星取れるようなところに行けるので、えー、そこに行って星空を撮影すると講座と撮影のセットの、えー、内容になっています 一応8月8日はね、晴天率が高いので、えー、青森にお住まいの方々、えー、ぜひですね、私に会いに来ていただければなと思います。まあ、一緒に星空をね、楽しんでいただければなと思いますね。こちら、参加費用は5000円となってます。これもですね、定員10名なので、非常に狭き門になってます。こちらもお早めですね、写真の奥山さんに申し込みしてみてください。3つ目はですね、東京になります。8月19日、木曜日、平日ですね。 えー、宇宙の店というですね東京の浜松町にある宇宙雑貨っていうんですかね宇宙食とか JAXA のロゴが入った商品とかですねそういう宇宙グッズを扱っているお店があるんですけども、えー、そこでですね星空フォトセミナーということで、えー、私が登壇させていただくことになりましたでこの日の方が世界写真の日っていう日らしいですねでまあこれ参加費用は2500円になります、まあ、都内はねあの地方とと比べてちょっと あの交通費私の交通費がかからないものですからちょっと値段が安めの設定になってますけど私が撮影ツアーとかあと星野ソムリエ講座とかでお世話になってるですね日本旅行さんとこの宇宙の店さんがコラボレーションしたイベントっていうことでですね、まあ、この日も星野撮影講座とそれからちょっとした星野撮影の時の操作というカメラの操作というか、まあ、そういったもののご紹介する座学になりますこれもですね定員が18名と限られてますので、えー、ぜひ 申し込んでみてくださいこれの申し込みは、えー、と概要欄に貼ってありますけども、えー、インターネットからお申し込みになりますので是非こちらもチェックしてみてくださいさじゃあ次は、えー、ワークショップのお知らせになります、えー、とー 先, 先月ですかあの初めて私が主催のですね、えー、成形写真タイムラプスワークショップっていうのを開催させていただきました 今回2回目のワークショップを開催することにいたしましたで。日付が8月6日金曜日から土曜日、8月7日土曜日の朝にかけてになります。まあ、なんで金曜日の平日の夜にやるんだっていうのは、晴天率が高いからなんですよ。8月6日から7日にかけてが過去30年 の, その天気出現率っていうんですけど、まあ、その晴天率が高かったので、この日にしましたで。場所はですね、岩手県の八幡平。 というところでやります。八幡台山頂レストハウスっていうところの駐車場をですね、まあ使っていいよっていうふうに許可をいただけましたので、まあこちらで開催しようかなと思います。 料金はですね、1万4000円になっています。で、この1万4000円の中に、その保険料と、あ、なんか事故があった時のためのね、保険料と、それから、レストハウスの駐車場料金、それから、えっ、ー、と、まあ、当日の撮影、それから後日、z、え、o、ー、ズームで、マンツーマンで画像処理の指導をするっていうですね、えー、そういった内容のものが盛り込まれて1万4000円になっています。 前回は USB レンズヒーター事務局さんがお手伝いに来てくれたんですけど今回は私一人です8万体 の, そのレストアップスの駐車場なんですけどもすごく広くておトイレもあって使いやすい感じででねあの東側には南東の方角は盛岡市の光街がちょっとあるんですけども、えー、南西はですねすごい暗いような環境でしたなので、えー、この日はですねその えー、た だ, んだん南から西にかけての天の川というか星空を撮影することが多いと思うので、ちょっと私も楽しみですね。で、駐車場ですからアスファルトなので、 まあ、成形写真とかタイムラプスだけでなく、えー、天体写真撮る方に関しても、えー、来ていただいて大丈夫です。もしその赤道儀の使い方がわかんないとかね。まあ、そういうのがあれば、え、当日一緒に設置して、一緒にセッティングしてっていうのができると思いますんで、えー、参加希望者は、えー、私のホームページのコンタクトから、お名前、住所、電話番号、それから保険に入るときに必要な生年月日ですね。この4つを、えっ、ー、と、私に 送ってくださいで、えーと、そこで、まあ、先着、えー、15名となっていますので、えー、ぜひこちらも参加いただければなと思います。えー、と詳細はですね、私のブログにですね、えー、書いておきましたんで、えー、概要欄に貼っておきます。そのブログをチェックしてみてくださいで。最後の告知になりますが、ちょっとね、大きいイベントがあるんですよ。PAF ってご存知ですかね。えー、フォトアクセサリーフェアというイベントで、 フォトファックス PAF2021 オンラインサマーということで、えっ、ー、と、これが7月18日日曜日、もうすぐですね、開催されます。カメラアクセサリーにちょっと焦点を絞ったイベントなんですね。で、私がですね、えー、これ、なんとお声がかかりまして、なんと2回出るんですよ。 <笑>あの PAF の主催者枠で私が星空撮影とかタイムラプス撮影についてちょっとお話しする機会とあと H&Y っていうですねフィルターメーカーさんからもあのぜひ H&Y 枠で出てくださいっていうことで、えー、私が動画を作ってですね、えー、それで出演することになりました。だからえー タイムテーブル見るとわかるんですけど、私がこう、2連チャーで出てくるような感じになってて、おいおい、これいいのかよって思うんですけど、まあ、ありがたいですよね。嬉しいですよ。頑張ろうと思います。なので、このフォトアクセサリーフェアオンラインはですね、どなたでも見ることができますので、特になんか事前の参加登録とかもいらないみたいなので、えー、この4月18日日曜日ぜひ見に来ていただきたいなと。フォトアクセサリーフェアに関しては、あの、ま、タイムラプスも含めてっていう感じのセミナーなので、 まあ、普通の整形写真だけに収まらないいろんな話ができると思いますのでこちらもお楽しみいただければなと思いますはいでは今日の告知は以上になりますまあえっとこういう状況の中でもですねえ万全の対策をしてこういったイベントをやってらっしゃる企画してるところがえありますなのでえまあ皆さんもですね万全の対策をしつつえこういった方々をですねえ応援する、まあ、私も含めてですね 応援するっていう意味も込めてですね、イベントに参加申し込むよういただければなと。で、それに対して私は頑張って皆さんのですね、スキルアップにつながるようなお話ができればなと思ってますんで、ぜひともですね、それぞれの撮影講座ワークショップにお申し込みください。はい、それでは今日の動画はこの告知のみになります。また次の動画でお会いしましょう。えー、さよならバイバイしたっけねー。